よし今日はね、ちょっとね、設営の辺からえお伝えできればなと思ってるんですけど、いつもとね、やることは変わらないんですが、まあまあ、たまにはこの辺から撮るのもいいかなと思って、ちょっと撮ってみようと思います。今日ね、久しぶりなんですよ、本当当分行ってなかったんで、久しぶりのキャンプになるんですけど、まあね。 ちょっとリハビリも兼ねてっていうことで、まあ、そんな面倒くさいことはせずにゆっくり行きたいなと思ってますいつから行ってないんだろういつから行ってないかも分かんないぐらい行ってない気がするなぁでね今日実はね結構大事なものを忘れましてあのカメラのねうんだいっていうのかななんかね あのカメラに取り付ける三脚に取り付けるための部品みたいなのがあるんですけどあまりにねあの外出るのが久しぶりすぎてそれ忘れちゃったんですよねほんとたまにあるんですけどそういう忘れ物っていうのを今日は忘れてしまったんでちょっと結構ね無理やりな撮り方をしてますまたでまあそれ以外にもね、あのーまあ、家を出て どれぐらいだろう30分ぐらいかな、30分ぐらい経って、いろんなものを忘れていることに気づいて、一回家まで帰ったんですよ、実は。家まで帰って、なんか<笑>、ちょっと心が折れそうになったんですけど、まあまあ、でもせっかくね、久しぶりで、うん、こんなご時世ですからね、行けるときに行っとかないと、次いつ行けるかわかんないしなっていうのもあるし、まあもう、そのね、緊急事態宣言とか、 出ない限りはやるつもりでいるんですけどいろんなことがありますからね今のご時世ねよしこういうのをね組み立てるのも久しぶりですよあ今日はねまあそういった理由でアングルがねいつものようにねコロコロ変わったりしないかもしれないですなるべく頑張ってみようと思うんですけど まあまあそんな感じでできることをやろう今日もよいしょこれでコットができたよいしょ今日はローでいこうローでもう虫もいないからいいですよね虫もいないわけじゃないけどまあだいぶ少なくなったと思うので。 じゃあ今度はですね、焚き火台ですね。焚き火台の準備をしていきましょう。今回もえー、っとマーグスかな？マーグスのマーグズ？マーグスの焚き火台なんですけども、このね風よけをね以前あのー、サンプルでいただいたんですけど。 まだ一回も使ってないんですよね。使わなきゃなと思いながらも。えこのチャンネルをですね、結構ご覧いただいている方はですね、えー、っと、まあ、お分かりだと思うんですけど、僕がね、そこまで焚き火しないんですよね。絶対焚き火がなきゃ嫌だっていう人でもないので、まあまあ気が向いたらする、寒かったらするっていう感じなんですが、 それってもねあねこのマーグズの焚き火台っていうのが好きで、まあ、何がいいかっていうとやっぱ設営が簡単ってところかなどうやるんだっけ久しぶりすぎて覚えてないぞ。 間違いないんだよなでこれをここだよねうんここにセットしてまあ乗っけるだけとまあ基本これだけですよね風吹くかな吹くな多分これ結構今の段階で風が吹いてるので風よけ用意しとこう でかいっすけどね。でかいけど、こんだけあれば十分だろうよしちなみにこちらはですねユーラーっていうところの、えー、風よけ、まあ、結構重たいんですけどまあまあ風の影響をこうやってやっとけばね受けないのでうんいいんじゃないかなというのとやっぱり汎用性が高いですよねそこはいいところかなと思うで今ねちょっと気づいちゃったんですけどこれですね吸い殻 たぶん誰かが落としていったか忘れていったかなんでしょうけどよいしょ捨てましょうこういうのはこういうことやるからねタバコ吸う人のね肩身が狭くなっていっちゃうんですよ僕もね全然吸う人間なんでここに今用意してますからね吸う人間なんでうんポういう人はいかんちなみにね今日は まだねあのさっきのね、雲台忘れたっていう理由があって、えー、と一眼で撮ってますいまいちまだね、分かってないんですよね、この明るさがどうだとか、絞りがどうだとか、分かってないところがあるんで、ちょっと今日もね、見づらい映像になってしまうかもしれませんが、ちょっと隣はね、ご了承いただければなと思いますなんかこういうところでね、連泊とかして、昼は昼で、昼寝とかできたら最高なんだろうな。 来週は来週でね、あの行ける時に行こうということで四国とか行ってみようかなと思ってるんですよね。しまなみ海道を渡って四国に入って、まあ、高知県の方、な、あ、ん、のー、でしたっけ、桂浜とか、桂浜行ったりとか、そうだな、なんかそっち側行ってみたいですね、四万十川の方とかね。 昔四万十川の辺にあの海洋道ミュージアムっていうのがあってそこに行ったことあるんですけどまあまああのフィギュア好きなのが僕だけだったんで誰も楽しくなかったみたいですけどそういうところとかも行ってみたいななんかこう2泊3日ぐらいで車中泊旅ですかそういうのも行きたいな さあそろそろね夕方になってきたんでご飯の準備でもしてきますかねあ今日ね久しぶりに、えー、キャンプに来たっていうことでですねステーキステーキをね行ってみたいなと思ってますえっと先日ですね100均で、ね、えっ、ー、とまな板ですか、えー カッティングボードっていうのかなカッティングボードも買いましたんで、まあ、せっかくだからそれも使いつつ、えー、料理してみたいなと思いますこんなのも買ってきました、えー、バルサミコ酢とはちみつですね映ってるかなバルサミコ酢とはちみつ買ってきたんで、えー、これを使ってですねソース作りとかもねあとでやりたいなと思いますソースって言ってもね混ぜるだけですけどね まあ、バルサミコ酢も蜂蜜もいいところとしては一応常温で保存できるんでその辺はいいとこですよねさあじゃあやっていきますか今日は一応ですね付け合わせも買ってきました えー、ステーキだけだとねちょっと寂しいかなと思ってアスパラガスと、えー、あとはねクレソンクレソンっていうやつ適当にあー落ちた適当に切ってあぶねえこんなもんでいいかな 牛 脂, でいいかな牛脂で焼いてそっからステーキも焼いてって感じでいこう。 添いときますかとりあえずおおなんかぽいぞこういう時のねポテサラがいいですよねよしおおすげえ柔らかいスーッとね ナイフが入っていきますいいなこれ絶対うまいじゃん分かりますかねこの柔らかさ伝わればいいんだけどなで このお肉はね味付けしてません味付けしてないのでここから味付けです、えー、塩があって胡椒があってそしてさっき作ったバルサミコソースいきます そうで今日はですねワイン買ってきました、えー、ビッグバンカベルネ・ソービニオン・メルロキチリワインですねこれをね飲みながらステーキいきましょうよしじゃちょっと端っこからいただきます I'm n m n m not. I'm n o m not. I'm m m m not. i n o not. I'm m m このワインね、うん確か六百円ぐらいだったかな。六百円ぐらいだったけど、いいですね。飲みやすい。うん、うまい。う, ん, うん。なんと贅沢なって感じですよね。 すげー贅沢な感じがするツイッター用に写真撮っとこういやまジうめえなうん。うまい やっぱキャンプの醍醐味っつうのは肉ですね肉だと思う肉とお酒うんほんと来てよかったなって感じがするななんかあれですよねその辺にいる人捕まえて「この肉食ってみてくださいよ」って言いたくなるぐらいうまいやらないけど 僕しばらくねキャンプを自粛してたじゃないですか自粛しててまあ、当然行きたい気持ちもあるしあのなんつうんだろうなこのチャンネルみたいなそのキャンプとかそういったアウトドアをね主軸にしてるチャンネルだとまあ、外行かないとチャンネルも維持できないしってのもあったりするんですけどまあでもそれでもねやっぱりね あの先月まで出てた緊急事態宣言っていうのはあの一番最初に緊急事態宣言出たじゃないですかであれと同じぐらいかそれよりちょっとやばいぞっていうぐらいだったと思うんですよねどっちかっいうと最初の緊急事態宣言より僕はやばいなと思ってたんであの自粛したんですけどまあでもそれでもねなんか見てると YouTube でまあそれでもキャンプ行く人とか あの県をまたいでね移動して動画撮ってる人とかも、まあ、いるわけでねいや俺そういうのはどうかなって思っちゃうんですけどね正直なんかぼやきになっちゃうけどそれ今やめましょうっていう方じゃないのって思っちゃいますけどねでも我慢できてない人いっぱいいたもんなまあそういう人とは仲良くなれないなと思ったりするけど いやーそういうこともあってもね久しぶりのキャンプなんでやっぱステーキですねステーキもうまいしうんのんびりできるし来てよかったなじゃあそれではですね次の料理行ってみたいんですが料理というかねこちらですいわし明太 山口県とかね福岡県に住んでる方はこれ結構ね馴染みがあると思うんですけどあのイワシがありましてイワシのおなかの中を裂いてですねえまあ頭も落としてるんですがえ中身を中身というか内臓ですね内臓の部分に明太子を詰めたものになってます結構ポピュラーなものなんですけど関東の人とかうん関東より上の人とかはどうだろう知ってるのかなまあとりあえずこれをね焼いてみたいなと思います まあ、ただ単純に焼くだけなんで、まあ、何も難しいことはないんですけど夜になったらねさすがに寒くなってくるんだろうなこれ今はね全然大丈夫ですけど 季節もうちょっとするともっと過ごしやすくなるとは思うんですが、まあ、まあ夏と比べればねすごい過ごしやすくなりましたよね<笑>今日はねライブ配信やるつもりだったんですけど。 なんかもっとゆっくり楽しみたいなライブ配信とかするより。 結構ねあの、お土産物屋さんで売ってるいわし明太っていうのはこんなね立派なやつはなかったりするんですよねだからあ珍しいなと思って今日はちょっと買ってしまったんですが。 具合が分かんないけど食べてみましょうちょっと<笑>うめえ焼けてると思うんだけどなまあ細かいこと気にせず食べよううんうまい ですねこういうなんかおつまみ系のものを飲みながら食べるっつうのは醍醐味だなぁうあうめえ今週末にねうちの真ん中の女の子、えー、ミニーちゃんいますけどミニーちゃんのね 友達家族と一緒に初めてキャンプ行くんですよ。まあ、あの他の家族はね。キャンプしたことなくて、まあ、どんなもんかやってみたいっていうこともあって一緒に行こうってことになったんですけど。まあ、ちょっと子供たちでね。カレー作らせたりとかしてみたいなと思ったりしてます。全部ね。大人がやった方が早いし楽ですよ。楽なんだけど。じゃあそれがね。子供が行って楽しかったと思えるのかっていうと。 まあ、不便なだけですよね寝るのも寝にくいしでそんな感じだと多分もうキャンプとか行きたくないっていうかうんそんな感じになっても嫌だなと思ったんでなるべく子供たちでねできるところはやってまあ、料理作ったりとか焚き火したりとかやってもらってなんだろうなキャンプだからこれしなきゃいけないとかあの。 これがないとダメだっていいううのは全然なとと思うんでまあとにかく自然の中で遊んで自然の中で寝るえ家じゃないところで遊んで寝るみたい な, うんなんかそういうの多分自然と学んでくれると思うんですよねなんか説明はいらないと思うんですよあの僕もあんまり説明したことないと思うんでまあ勝手に学んでくれたらいいなと思いますねそれでまた ね、一緒に行きたいってなれば一緒に連れて行くし全然うん、まあ、やっぱ大人より子供ですよね子供がなんかこうまあいい思い出になってくれたらいいなっていうのもあるし特にあのミニーちゃんなんてのは女の子なんで一緒に行く子は男の子なんですよ二家族いるんですけど両方男の子なんでまあそれもねいつまで一緒に遊ぶか分かんないからうんまあ今のいいうちに こうなんか思い出を作れたらいいなっていう感じですかね。 あったけ火はねやっぱ怖いもんですけど怖いけど綺麗なんだよなだから楽しいんでしょうねさあということでですね今回は、えー、久しぶりのキャンプやってみましたがまあキャンプっていうのはいいもんですね キャンプだから何をするとかキャンプはこうじゃないといけないとかじゃなくてまあ好きなように楽しむのがやっぱ一番いいっすよね酒飲まない人は飲まない人なりの楽しみ方っていうのが絶対あるだろうしうん本当自分の楽しみ方次第ですよこういうのはいやーでも本当ね緊急事態宣言の中で キャンプをしなかった自分を本当に褒めてやりたい。まあ、今後もですね。えっ、ー、と、まあ、来週ぐらいに。まあ、あの、先ほど言ったようにですね。四国とか行ってみたいなと思ったりしてるんですけど。まあ、そういうのも含めて。まあ、できることをやるっていう感じなのかな。当然、無理もしないし。うん。こう、身の丈にあったことをやろうかなとは思ってますけど。 いやちょっとね思うところがあったりするんでどうしてもちょっと愚痴っぽくはなっちゃいましたがえ<笑>まあまあまたね是非見てみてください。ということでこの焚き火が終わったら寝ようと思います。 朝になりましたんでこれからですね昨日の焚き火の後片付けこれをやっていきたいなと思います、えー、焚き火シートをやってるので、まあ、下は当然無事です、まあ、高さもありますからねであとはこのキャンプ場は住み捨て場があるので住み捨て場に、えー、この灰を住みいこうと思います